皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏です。どうも、えー、本日はですね、前回の動画で紹介したこちら、シャークスライダーなのこれのチュートリアル動画、やりたいと思います。これの使い方ですね、えー、高速セットアップが可能ということで、紹介しましたけど、果たしてどういう風に使うのかというのがですね、日本語で紹介されている動画がないので、まあ、私が真っ、まあ、先にやっちゃおうと思います。それでは行ってみましょう ははいでは、えー、まずこのシャーク材などを使う前にですね何点か注意点をご紹介したいと思いますまず三脚なんですけど三脚選びは非常に重要です、まあ、基本的にはある程度しっかりした三脚であれば問題ないんですけどもあるといいよっていう機能がねまずこの水平取れるこのレベラーこういうハーフボールのタイプだとあの水平が取りやすい っていうのがありますスライダーってねこう横に移動するからどうしても三脚の強度が弱いとこう倒れちゃうわけですよ、まあ、そうならないように、えー、通常ここまでで使うスタンダードな三脚をちょっとこうねこういうい広げてワイドにして、えー、使うことをおすすめします三脚を広げて使うってことですねせっかくなんでアイフッテージ商品を紹介したいと思うんですけどこれ私、ね、めちゃめちゃ気に入ってるんですけどこれねアイフッテージのガゼル TC7 っていうやつですね。えーで、これ、ここがこう、水平が取れるハーフボールになってるんですけど、これね、すごく便利で、シャークスライダーなのを、というか、まあ、スライダー全般そうなんですけど、取り付けようとしたときって、こういうふうにね、取り付けるんですよ。これ、めちゃめちゃ取り付けにくいじゃないですか。なんですが、この三脚の場合は、ここを、 ここね、なんかスイッチついてるでしょこれこれをちょっとひねってここ押しながら下に下げるとこうやってね取れるんですよこういう風につけてこういう風につけてで上からはめてこの赤いボタンを押しながら下からガホッと入れてですねちょっとこうひねるとちょっとこうひねって追加でひねってもらえばこれでもう固定ができますこれすごいよね この三脚ね、めっちゃおすすめですスライダー使うとき。私はスライダー使うときはこの三脚をメインで使ってます。まあ水平もこうやって取りやすいしね。今使ってるやつでやりたいんだよ、俺は。っていう方のためにですね、おすすめ商品が、これですよ。シースターズ Q1S っていう、これなんだ、クイックリリースプレートですね。これね、めちゃめちゃ便利なんですよ。シースターズ Q1S をこう、つけます。ここにくるくるっと回します。はい。で、ギュッとちょっと固めに締めたら、 ここをねねカチッとひねりますそうするとこれが外れるんだな外れますでこいつをはいつけてこのベースプレートのなんかこの白い目印がありますからここに合わせるとウェイついたで私はこれもういろんなところにつけてて例えばさこういう自由雲台ですね 付けておいて、こっちのベースプレートをシスターズ Q1 にこう載せますと、はい、こうやってやります。で、え使うときはこの上にバチンとやって取り付け、でこの上にカメラ載せてね使うんですけど、あのこのスライダー使わないなって時は外して外してこうやってできるんですよ。で通常の三脚として使えると。 いうようよなことがでできる機材であのこういうスライダーっていうかモーション機器使う時は本当に一番これがいいと思ういろんなスタイルで、えー、組み替えて撮影することができるのでなのでこのシーサーズ Q1S もおすすめしておきます一応これねあの以前に動画作ってるんですよこういう動画作ってるんですよだからぜひこちらの動画もね見てみてください はいじゃあ実際にシースターズ Q1 がもうついてる状態ですけどここから進めていきたいと思います自由に動かせるんですけど解除するとここをひねるとロックされますなんかあロックされる場所が決まってるのでなんかロックが入んないなって場合はちょっと動かしてみてくださいはいでここロックができますでですね、えー、今このシースターズ Q1 をすんなりつけましたけど えー、とこのままだと、このターンテーブルは回転するので、これが取り付けられません。はい、最後まで入りません。その場合、ここをこう、ま、押すと。そうすると、ガチンとね、こう、固定できるところがあります。はい。こっち側をね。 この部分に赤いネジがあってプラスマイナスって書いてますこれこれマイナスにするとここがちょっと緩くなります、まあ、スムーズに動くって言えばいいのかなガタつきが出るっていうふうにも言いますけどでプラスにするとそのガタつきがなくなりますが示す油は良くないみたいなんですけどねだもし使ってるうちにここが緩むようでしたらここをプラスに回すとちなみにですね裏側にもありますここにもありますんで 同様にこちらもガタつきがないように調整をしてください。まあ、使っているうちにガタが出てくるということがありますので。で、えーと、ここにバッテリーですね。ソニーの NPF バッテリーが適合します。ここ こっち側に USB 端子があってこの USB 端子からモバイルバッテリー給電すると電源供給しながら撮影するときができますんでバッテリーちょっと忘れちゃったって時はその USB 給電で撮影してみるといいと思いますここに水準器ついてますから必ず水平をしっかりと取るようにしてくださいじゃあカメラをつけていきましょう自由雲台をつけて、えー、とおすすめ商品その3これですね これはあのレオフォトの NR140 ってやつですけど、まあ、レオフォトのものでもいいしあと他 の, あの中華系のメーカーから安いのも出てますまあどれでもいいですこれで前後のバランスを取れますカメラと雲台の間に、はい、こういうふうにつけてですねでこのい う, ふうにカメラを持ちますこういう感じでバランスを前後のバランスを取ればより ブレの防止につながりますすよとということですね動画の場合は使わなくてもいいんですけど、タイムラプスの場合はこちらですねケーブル、シャッターケーブルが必要になります。でシャッターケーブルつける位置は、まあ、このカメラの場合はカメラ側がこちら で, で、えーと、シャッターケーブルをつけるスライダー側はここにあります。ここになんかシャッターのマークがありますから、ここに刺すと。 これで、OK、ですねこれで、えー、とカメラとこれシャークスライダーナノがつながりましたのでシャークスライダーナノ側からこうシャッターの信号が行くようになりますで次、えー、電源入れましょう、はい、ここを長押ししますあ危ねえ危ねえこれロック忘れてるとこれ今動かないからねあ<笑>危ねえ今ロック解除したんで、えー、動きましたけど気をつけてくださいこれ えっと、最初にシャークスライダーナノを動かすと、コンフォームって、コンファームですかねっていうえ文字が出てきます。で、一番最初に起動したときは、キャリブレーションっていうのが出てきますんで、平らなところ、床とかに置いて、キャリブレーションっていうスイッチを押せば、そこでその水平を、なんていうか、キャリブレーションしてくれるっていう感じですね。最初にちょっと調整が必要です。まあ、今私はもう住んでいるので、このまま進みます。はい。 で、これで、えっ、ー、と、もう動かなくなってます。で、ここからクイックスタート、タイムラプス、ストップモーションって3つあります。まず動画からいきましょうか。動画の場合は、このままクイックスタートじゃなくて、この2つのボタンを同時押しします。そうすると、A 点と B 点が決め入れますんで、まあ、A 点がここ、カメラ起動していただいて、構造を確認して、A 点がここって思ったら A を押します。で、B 点に移動して、 B、点に移動して B をしてます、はい、で今、A 点と B 点を設置しましたで。この下にタイムってところがありますから、これは何秒かけて A 点から B 点まで行きますかっていう感じですね。今20秒になってるのでこのままやりますけど、20秒かけて A 点から B 点まで動くようになります。でここで コンファームって押しますすそうるとスタンバイに切り替わりました、はい、で A 点から B 点なのかもしくは B 点から A 点なのかっていうのはこのボタンですねその A 点と B 点を行ったり来たり繰り返してくださいっていうのはこのボタンになります、はい、で今は通常通り A から B に行く感じでスタンバイしますここで動画撮影の場合は、えー、と動画の撮影をスタートしていただいてシャークスライダーの側をスタートって押すと A 点から B 点まで20秒かけて動きます。こういう感じですね。弱い三脚だとこういう風に端に行った時にバタンって撮りますからめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。でこれで動画撮れましたよっていうことですね。動画撮影前はここまでです。はい。で次タイムラプス行きましょう。 でこのシャークスライダーなのは、一回 A 点と B 点を設置すると、そのまま A 点と B 点設定した状態で違う撮影に入ることができます。まあ今同じ動きしてみますね。今タイムラプスに入りました。インターバルに入りました。バッファっていうのは、何秒間を置きますかっていうことですね。今使っているのは富士フィルムなんですけど、富士フィルムはね、4秒開けてくださいって言ってるんですよ。そのシャッターとシャッターの間を。なのでこう4にします。 はい、でバルブ撮影するかしないかっていうのはこバルブにするとシャッタースピードをこれシャークスライダーナノ側で調整することができますでバルブにしなければこっちのカメラ側でシャッタースピードを調整することになります試しに今カメラ側をバルブに設定をしましたでこっちをバルブオンにしますシャッタースピード1秒で4秒間を持って撮影するっていうふうにですね合計5秒ってことですかねでこのアウトブットタイムなんですけど先にこっち説明します FPS フレームレーームトですね、えー、要は1秒間に何枚の写真使いますかっていう感じですねで通常はまあタイムラプス 30, 秒でいい30枚でいいんじゃないですかね30にしておきますで次アウ ト, トプットタイムは何秒の動画にしたいんですかっていう話にしますでこれ例えば10秒の動画にしたいとするじゃないですかそうすると 10×3 フレームレートの30フレームなのでえっ、ー、と300枚写真を撮りますよという計算になるわけですね まあ、試しに今アウトブットタイム1秒、まあ、ちょっとすぐ動か、動きがわかるようにね、1秒にして、これで行ってみましょうか。じゃあスタンバイ。これでスタートします。そうすると、はい、1枚撮って1秒露出したら、4秒かけてスライドして、はい、スライドして、写真を撮ると。 いう感じで動きますで今、富士フィルムだから4秒開けてくださいなんですよって話しましたけど富士 フ, フィルムに限らずなんですけどねスライダーを使う時っていうのはあまり、えー、とそれでインターバル間隔をバッファーをね、えー、と3秒ぐらいは持った方がいいと思いますこう動いた時にちょっとブレるんですよここから動いてこの時にちょっとブレるんですよでこれが収まるまでちょっと余裕を持った方がいいので バッファーは最低でも3秒ぐらい 持, つ持たせるのがおすすめですかねでこの動きなんですけど SMS シュートムーブシュートっていって1枚撮ったら動いて露出中は動きませんよっていう設定ですでこうすることで1枚1枚がシャープなタイムラプス撮影ができるってことですね、はい、これを繰り返していきます、はい、でね今ちょっと私ミスっちゃったんですけどオートフォーカスオンにしてたんですよそうすると このシャッターが追いつかなく て, こうやって、ね、スキップしてシャッターが切れないということが起こりますので、えー、オートフォーカスは必ずオフにしましょう、はい、あと今分かりやすくメカニカルシャッターにしてますけど、えー、タイムラプスの撮影の場合は電子シャッターがおすすめですやっぱこの ガッチャンっていうメカニカルシャッターでブレるっていう可能性もあるんですよねだから電子シャッターで撮影するのがおすすめですで昼間の撮影の場合でもですねあんまり速いシャッタースピードはおすすめじゃないですねうんと自分は基本的に昼間のタイムラプスの場合は1秒露出するようにしてますだから ND フィルターとかをつけるんですけどそうすることでそのフリッカーといってちらつきを防止することができますこう 横に動かすプラスパンができます。パンができます。ので、こういうふうに角度をつけて、こっちからこっちっていうふうにやることもできます。何か一つのオブジェを超えて追いかけるっていうような、えー、タイムラプスだとか動画とかが撮れますよっていうことですね。でこれ、あの、ちょっと上から目線の話なんですけど、初めてスライダー使う人ほどやっぱり長いの使いたがるんですけど、 あん長いのを使うとこれだと三脚1本で済んでますけど長いやつはやっぱ2本とか必要になるんですよでそういう長いレールを使うとその構図を変える時が大変なんですよねやっぱ慣れてない時って設置してやってみたらうんここじゃないってなって別のところで撮ろうってなった時にやっぱその三脚2本ついたスライダーほどやって移動しなきゃいけないから結構大変なんですよ そういう意味では、こういう1本で済ませられるような短いやつがおすすめですよっていうことと、このレールモーションの基本として、遠くの風景は動かず、手前の風景が動くってやつです。だから、結構初心者あるなるなのが、アイレベルとかね、高い位置にスライダーを設置して、無限遠でピントを合わせて、それでえ撮影してしまうと、普通の風景写真みたいな感じで。そうすると、手前の風景何もないから、レールモーションの効果が得られないんですよ。 なので、えー、とレールモーションはその何か手前に何かオブジェがあってそこからこう覗き込みますよとかあとは最悪その地面に近くに設置して地面がこう動いているような感じでレールモーションをかけるとレールが短くても効果的なレールモーションをかけることがでりますレールモーションは長さじゃなくて構図なんだよってことをお伝えしたいです えー、と手前に何か必ず入れて距離感のあるものを入れてそれでこう横に動かすスライドさせるっていうのがレールモーションのコツなので最初から長いやつ使おうとしない方がいいですと言っても私もやっぱ最初ね 2m ぐらいの長いのを使ったんですけどやっぱりまあ勉強になりましたけどね、えー、だんだんだんだん慣れていくに従ってこういう短い方が使いやすいなっていうことに<笑>あのなっていくんですよねだからあのレールの長さにそのこだわらずというかこだわってもいいんですけど 設置が大変なんだよってことはスライダー選びの時に理解しておいた方がいいと思いますじゃあ次アプリで操作するところ行ってみましょうかうんはい、えー、すいませんめっちゃ動画が長くなったのでここで切って前半にしたいと思います後編はえっ、ー、とアプリの使い方とそれは縦にしてね えー、スライダーを縦にして使うっていうところの注意点使い方についてご紹介したいと思います。それでは、えー、今日はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー